皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年12月18日。今週のエピソード依頼帳は、割と楽なものが多くて助かりますね。とりあえず、一番大変なアストルティア防衛軍に、行きました。オー。ートマッチングなのに、討伐ランキングに入ってしまいました。生まれて初めてのランクインです。高速周回常連組が紛れ込んでいたんでしょうか。 フェスタ・インフェルノが開催されていたので、忘れないうちに乗り込んでおきました。今回は邪相街デルるゼでした。8人同盟で倒す場合は、こういうベレノーマを入れておくのが地味に有効な気がします。というわけで、なんだかよくわかりませんが、最後のとどめが毒ダメージになりました。戦闘ログを見る限り、そんな雰囲気がします。 つぼばのハイスコア争いが大変なことになっているので、今までのパターンを全部捨てることになりました。とりあえず、今までの常識を全部捨てないと立ち打ちできないスコアです。10万点超えの人たちとマッチングできれば色々真似できるんですがね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。